皆さん、こんにちは。今日は少し残念なお話があります。iPhone 使われていらっしゃる方に関係するんですけれども、今回こちら iOS16 にバージョンアップされていると思うんですが、こちらをアップデートするとミラーリングが使えなくなるという症状が出ています。こちらについて今日は詳しくご紹介します。今 ミラーリング使えてるじゃねえかっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもこのように音声が出ないといった状況がありますこれは今私ステップーゴンでも使ってるんですけれども実は他の機種でも同じことが出ています先日ノアボクシーも収録したんですけれど同じ症状が出ていて音声のみ出ないといったそういった状況になっています で実際今私のこの携帯 iPhone の13 Pro なんですが今このバージョンを実際に見ていただこうと思いますこちら見ていただくとわかると思うんですがここです iOS の 16-02 のという今こちらが最新の iOS バージョンになるんですがこれにしてしまうとミラーリングの音声が出なくなると いいう状況になってしまいます本当なのかよっていうことで実際に iOS の 15.6 で試してみたいと思います今度はこちら娘の iPhone を使ってバージョンなんですけれどもお見せしますこちら見ていただきますとこちら iPhone X のバージョンが 15.6 ということになっています。この状態だったらミラーリングができますので、こちらで試していきたいと思います。はい、それでは先ほどと同じ動画を流してみたいと思います、はい。このように、同じようにミラーリングができて、かつ音声がしっかりと。 出ているのがお分かりいただけると思います。はい。ってことで、これ、iOS が 15.6 から16に変わって、ミラーリングが使えなくなってしまったということが、まあ、事実上判明したということになります。冒頭でもご紹介した通りで、こちらはステップワーゴンの吸インチのナビでやってるんですけれども、今回、 新型のボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオでやっても同じ結果が出ているということになりますので、ほぼほぼ iOS16 へのバージョンアップによってミラーリングが使えなくなってしまったということが言えるのではないかと思います。はい。ということで、車で YouTube を見ようというふうになったときに、もう手段としては オッドキャストを使うしか方法がないんじゃないかっていうのが今の現状になっているということになります。もしくは iOS16 以上にアップデートしていない携帯を使ってミラーリングするしかもう手段がないということが言えるのではないかなということで、今回こういったことが判明しましたのでお伝えをいたしました。また こちら iOS16 でもミラーリングができるように、できるような策がありましたら、引き続きご紹介していきたいと思いますので、ぜひ、興味のある方はチャンネル登録していただけると幸いに思います。それでは、失礼をいたします。